世界選手権代表選考を兼ねたカーリングの日本選手権第5日は2日、北海道北見市のアドビックスところカーリングホールで1次リーグが行われ、女子は北京冬季五輪銀メダルで大会2連覇を目指すロコソラーレが、前回準優勝の中部電力に 8-6 で競り勝ち、5勝1敗として単独首位に立った。 中部電力など4チームが4勝2敗で並んでいる。3日に1次リーグ残り2試合を行い、4位までが決勝トーナメントに進む。男子はコンサドーレ、北見協会、DM、軽井沢が決勝トーナメント進出を決めた。昨年の決勝と同じ顔合わせは、最後まで競り合う第1番となった。6-6 の最終第10エンドに2点を挙げ、 中部電力を退けたロコソラーレ。スキップ藤沢さつきが納得の表情で振り返った。接戦になるのは分かっていました。我慢強く戦い切れてよかった。不利な先行だった2から2の第4エンドに2点をダッシュするスチール。4から3の第6エンド最終投では藤沢が、 ハウス、円、内の味からストーン、石に当てて跳ね返らせ、ハウス中央に最も近かった相手ストーンを弾き出す、ヒットロールのミラクルショットで2点を奪った。スキップにはチャンスでもありピンチでもあるああいうショットは多い。決まるイメージで練習してきたので、成果が出せたかな。6から6で迎えた最終第10エンドでも、ハウス中央の相手ストーンを弾き出した。 1月30日の北海道銀行戦で敗れた際にはリリース時に転んでしまった藤沢。勝負を決めたラストショットを転ばないようにだけ意識して投げました。と笑顔で振り返った。5勝1敗としてライバルたちの一歩前に出た。決勝トーナメントは敗者復活戦を含むページシステム。2戦が残る1次リーグは1位で通過したいところだ。 毎回違うアイス氷表面の状態をどう読めるかが勝敗に関わる。いいショットで心地よくできるよう集中とリラックスのいいバランスでやりたい。藤沢は次に目を向けた。